だ今はですね夜の8時ぐらいで私焼肉焼肉屋さんにうち向かいますでそちらに行っておいしいおいしい焼肉を食べます<笑>なんと焼肉なんだけどねお茶はね韓 国, 韓国のお店みたいです ね, <笑>せっかくね松本に たんだけど韓国料理に行くなんてまあ私ねダイエットは今やってますけどケトジ肉ダイエットだからちょっと食べるものはちょっと限られておりますでも私の大好きなお肉ですね食べられるんですよなのでじゃあみん一緒に行きましょう行きましょううわお皆様ワオ こちらの場所ですね、なんとなんかプライバシーがあるやっとねもう恥ずかしながらいではなくて普通にね普通に普通に楽しんで道具を取って肉を食べお肉を食べるチャンスはなかなか実はなかなかないんですけどまだちょっとホラー映画じゃないですかで、ね、この赤いでねまあこれだけね、まあ、お許しくださいでじゃあ注文しましょうか早速ね <笑>うんあはあはあはなんかね私ネットでメニューをちょっと調べたっけねえっと実はニラったなのはねえっと盛り合わせの方。 お肉の思いは常年でまあ高い方ではなくてちょっとね 2,000 のものがあるから 2,000 ちょっと2400円ちょっと高いんだけど焼きお肉屋さんならこれで済むならまあ嬉しいところじゃないですかじゃあおおありがとうございました来ましたよ皆様来ましたどこどこどこどこ来ました来ましたよ来ました 私のお肉が来ました。<笑>はい、じゃあ、早速ですね。早速ね、行きましょうか。か行きましょうかね。ちょっとおやきしましょうね。よし。よし、ね。よ。 かぼちゃもあるんですよね。ねえ、かぼちゃも入れましたよ。<笑>ねえ、野菜野菜マジで本当にありがたいです。素敵じゃないですか、皆様ね。<笑>うん。 皆様も、あやまあ、ねえ見てください、声はもう出来上がったんじゃないのかな。<笑> そて牛肉は本当にマジで最高じゃないですか？美味しい。ね、油がいっぱい入っても大丈夫ですよ。 じゃないですかね。あーおお、すごい、ちょっと焼き切りちゃったんじゃない。わあ、黒い。ね。早く食べないとね。これ、それもう、もしかして、もうちょっと。いや、もう大丈夫かな。美味しい。美味しい、皆様。<笑> ね、焼肉、焼肉好きの皆様、ぜひ100ボタンお願いします、私が分かるように、ね、同じ、同じ肉好きの方ね、いるんですよね、ね、皆様。で、メインが、これからメインですよ。 どうも皆様これからなんとなんとねえ焼き肉を食べに行きましたなのですけれども焼き肉ですねおますああは い, あ, はいありがとうございます<笑> ほんとにねもうあ女性としてね女性として失格なんですけどちょっと、えっと、ですねあ豚肉もねえあ豚肉もちょっとお願いしてしまいましたねこんなにもうこんなに食べるのにこんなに食べるのにねえねえなぜかなぜかというとこんなねえ豚豚肉に。 もうちょっとね。まあせっかくなんですね。今日もいっぱい歩いた。歩いて歩いて使えていっぱいね。いっぱい。エナジーを使ったんですよ。私のね。補充しないとね。私ね必要だしよ。<笑>見ていいから。いや、はい、信じてください。はいはい。 で豚肉はもちろん素敵なんですけどちなみにそうえっと野菜の盛り合わせも来るんですよ。でえっと皆様にちょっとシェアしたところですね、こちらですよ、ね海ぶどうです、もうえっと人生は食べたことがなくてでもね、みんなはね今、皆さんはね、ちょうど沖縄に行くんですよね。ももううインスタはねもう 全くみんなは沖縄に行ってしまったよ、もうマジでね。で、そこで遊んでお い, い、まあ、美味しいものを食べた い, い、海ぶ ど, うぶどうを食べてるんですよ、海ぶどうのことね、昔は知ってたけど、ねえすごく食べてみたかった、でもなんか沖縄にあるから、じゃあ沖縄に 行, きないあ行かないと食べないと思ってたけど、ねえ、ねえこっちのねえ、 お店で普通に 500, 500円で売っていたからねじゃあ買ってみようかなというものになりました、まあ、早速食べてみますかねえんか食べてみましょうね海ぶどうは一体どういうものでしょうかなんかいくら見たいと来まきましたけどえー、すごいわさびも入ってますねもしかしてねこっちは ね、わさび農場私も足へと行ったんですけどわ さ, わさび農場でね近くにはもしかしてそちらのわさびじゃないかな<音楽>でなんと皆様もうなんか海ぶたはねもう一瞬で一瞬で食ってしまいましてもうなんと今日はまあ 今日の一日でもしかして一番素敵なものだったかもしれない、いっぱい食べたけどね、今日は。で、お野菜ですね。いっぱい来ましたよ、野菜だけではなくてね、素敵な豚肉やね。まあ、ワインも少し飲みたいけど、ちょっと控えておきます、で、お水でね。もう本当に、これでね、もう本当に幸せで。 皆様もご視聴ありがとうございました